こういうのを、貧すればどんするというのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。韓国史中央日報のコラムといえば、その呆れるほど低い分析能力、絶望的なほどありえない現実把握能力などで、 常に失笑しか出ないコラムとして有名です。その中央日報のコラム、またもやまともなジャーナリストとは思えない記事を掲載しています。中央日報のコラムを一部引用します。日本は年が明けて新型コロナウイルス感染者数が急激に増えた。1月中旬以降、東京をはじめとして 様々な地域でまん延防止等重点措置を適用し、飲食店は9時に閉店するなど、再び制限が厳しくなった。まだ感染者数が少なかった年末年始に、地方にいる家族と親戚に会っておいてよかったと思う。久しぶりに会った親戚の子は、今年小学校に入学するという。私が 韓国から来たということを知って、私も韓国語できるとして誇らしく聞かせてくれた言葉が、ムクゲの花が咲きましただった。こんにちは、ありがとうございますのような簡単な挨拶もわからない子供の口から難しい韓国語が飛び出してきてびっくりした。9ヶ月ぶりに日本に帰ってきて新たに感じたのは以前よりもっと 韓国が溢れているということだ。人々の日常会話で飛び出してくる韓国関連の話題もそうだし、店で見る韓国関連商品も確かに多くなった。ネットフリックスなどを通じて韓国ドラマや映画を見る機会が多くなり関心は高まった。これに対し、新型コロナウイルスの影響で、 実際に韓国に行くのは難しくなり、日本国内で韓国関連商品の流通が増えているようだ。代表的な商品が韓国焼酎チャミスルだ。韓国ドラマに焼酎がしばしば登場したり、特にドラマ、イテオンクラスの影響力が大きかった。主人公、パクセロイが運営する居酒屋、タンバムには、 焼酎がしばしば登場した。セロイと父親が焼酎を飲みながら酒の味はどうだと尋ね、セロイが甘いですと答えた場面も印象深い。私は韓国ドラマによく登場する酒がビールでもマッコリでもなく焼酎である理由が時に甘く時に苦いためだと考える。試験に合格した時、 恋人と別れた時、上司に怒られた時などなど、様々な感情を感じさせる味だ。焼酎だけではない。ディスカウントストアのドン・キホーテには、韓国食品コーナーができた。映画、パラサイトに出てきたチャパグリで有名になった、チャパゲティとノグリをはじめ、様々な種類の韓国の即席麺が陳列されており、 コチョジャンやサムジャンなども売っている。もう韓国から買ってくる必要はなさそうだ。韓国式ワイドチキン店も急増した。愛の不時着をはじめとする韓国ドラマの影響もあって、新型コロナウイルス以降、日本でもデリバリー文化が発達したためだ。とのことです。はっきり言ってただのブンであり、 読む価値すらないぐらいの記事です。この記事をなぜ取り上げたかというと、この記事を書いたのが日本人だからです。ネット上の情報を見ると、大阪、高知出身と出ています。この時点で何かおかしいと思ってしまいますね。普通の日本人であれば、出身地は一つであり、大阪で生まれ、高知で育ったなどという書き方をします。 出身地を安土でつなげて二つ書くというのはちょっと見たことがありませんね。記者は大学時代に2年間韓国へ留学し、韓国映画に魅了され、2008年から2017年、朝日新聞の記者として文化を中心に取材を重ねたそうです。その後、朝日新聞を退社、フリー記者として中央日報や 朝日新聞などのメディアで執筆2020年には韓国でエッセイ集を出版しているとのことです韓国のメディアに記事を掲載してもらおうと思えば、こういう記事を書くしかないという典型と言っていいでしょう。すなわち、日本人は常に韓国に憧れている。韓国の文化は日本を常に接見しているという、韓国人にとって 征服欲を書き立てるような記事を日本人が書くということが重要なのです。記者が本気でそう思っているのか、はたまた掲載してもらうための提灯基地なのかは定かではありません。もし記者が本気でそう思っているのだとすれば、これほどレベルの低い分析もありえません。記者はドン・キホーテに韓国コーナーができたことをもって、 韓国文化が日本を席巻していると書きたいのでしょうが、全くもって的外れです。特定した国のコーナーができるということは、それだけその国の文化が日本で浸透していないからです。イタリアコーナーやアメリカコーナーがスーパーにあるでしょうか。麻婆春雨の素やホイコーローの素が中国コーナーにあったり、ハンバーガーを 本場アメリカンとして出したりするでしょうか。未だに定期的に韓国コーナーができるということは、韓国文化が日本に浸透していないか、もしくは何か別の意図が働いているからにすぎません。また、韓国の食材や飲み物が仮に流行ったとして、それがそのまま、その国を大好きな人が増えていると直結させている浅はかさも気になりますね。 アメリカのスーパーには当たり前のように醤油が売られカップヌードルが売られていますがそれをもってアメリカ人は日本が大好きだという人がいるでしょうかそれはただ単に醤油やカップヌードルという商品がアメリカで売られているという事象を表しているに過ぎずアメリカ人が日本を大好きだからだという あまりにもひどい論理の飛躍を証明するものではありません。さらに記者の一番ひどいところは文末で、愛の不自着をはじめとする韓国ドラマの影響もあって、新型コロナウイルス以降、日本でもデリバリー文化が発達したためだと、しれっと大嘘を混ぜ込んでいる点です。これを読んだ韓国人は、そうか、日本は韓国ドラマの影響がなければ、 デリバリー文化もなかったのかと勘違いする可能性が高いでしょう。それを書いているのが日本人ならなおさらです。デリバリー文化の発達と韓国ドラマは全くの無関係です。ウーバーってアメリカ発祥ですし、そもそもウーバーよりはるか以前から日本には出前という文化がありましたからね。無知猛米をさらけ出すのもいい加減にしてほしいものです。 記者のような人物は、韓国人の無駄なプライドを助長するだけでなく、韓国人の愚民化をも助長する存在であり、日韓両国にとって、百害あって一理なしの人物といっても過言ではありません。記者がもし本当に韓国が大好きならば、このような嘘800の記事を書くのを直ちにやめ、韓国人の愚民化を食い止めるべきなのではないでしょうか。